えこんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。えー、今日はまめたくんも一緒にいます。えー、今日はですね楽器の5分間トレーニングということでやっていきたいと思います。えー、これはですねドラムに限らず全ての楽器に対して僕はそうだと思ってるんですが、えー、こう毎日ちょっとずつやっていく方が絶対にやっぱり早く上手くなるんですね。 なのでまとめて毎日よりも少しずつ、えー、毎日少しずつやっていく方がやっぱ上達するということでで、まあ、僕はこう週休2日とか続けやすい環境を作るのが結構おすすめかなと思いますね少し余裕を入れといてあ今日はもうちょっと旅行行くから。 あーもうって思わないようにねあ今日はもう旅行行くから、えー、と今日と明日はお休みにしてとか今日は疲れてるから今日はお休みにしてて週休2回とかねやるとね意外と続きやすいんじゃないかなと思いますで休んだ日はですね別日に繰り越す可の性をして、まあ、達成するより5日は絶対やるんですよなのでどうしても週に3回できしかできなかった日は週はこの2回分をこっちに持っていくんですねで要は まあ倍の時間やるとかねっていう風にします。僕はこれで、えー、学生の時、学生卒業してからね、まあ人はみんな8時間働いてるわけだから僕は8時間練習しようと思ったんですよ。僕はまあ週休休みにせずに。 まあ、3年間8時間365日続けたのでただ熱で1日もう丸1日できなかった日はもう1時間ずつ8日間に分けて紹介していくみたいなでもそれ言えるじゃないですか3年間毎日8時間練習したよっていうのは言わなくてもそんだけこれは達成できたんだっていうやっぱ自信にもつながるのでまあ達成する喜びとか続けたことによる自信とか満足感のためにやると思っていただければいいのかなと思います。 で今回はね早打ちドラムにとって早打ちなんですけどこれ例えばピアノだとハノンとかそういったこうチェルニーとかそういうようなものでいいと思うんですけど大体どの楽器もそうですけど200の16音符で演奏するっていうのがまあ、めちゃくちゃこうどれでも楽器がいいなって言われてるこう練習方法だと思うんですけどこれって早くするのが目的ではなくてこの音色がいい、ね、音色を良くするためにそういうふうにしてるとかねあとこう こうグルーブっていうのは僕は意図的に作ったズレだと思ってるのでそのズレを意図的に作るためにこう速い速いテンポで こ, うここに入れていくっていう技術がなければ結局グルーブしないんで一定的にズレないとグルーブってしないですねなので音色が良くなったりグルーブが要はこう8分音符をこう叩くときに8分音符ギリギリでこう動いてるよの方がやっぱりこう鋭い音になるわけだからこうそうすると 8分プレもっと早く動かさなななきゃいけないけんでですよなので音色を変えるためには、まあ、早く演奏するのが目的ではなくて、えー、音色とかグルーブを変えるためにやるんですよっていうところですねこれはもうどの楽器でも全ての楽器でも同じことですねでまあ1分間やるのが大事っていうか1分間メトロノームっていうのを作ったんですね後でご紹介しますけどでこれは何かっていうとまあ、5分って言ってるのは1分間メトロノームって要は1分間2回 が、一つのメトロノームをセットにしたんですね。そしたらそれを 2, 2回やれば4分でしょで。ロスタイム入れても5分じゃないですか ？5 分で終わっちゃうよ。っていうことねで。 終わりが決まってないとなかなか人間思い越し上がらないんですよ。でも5分だったら頑張れるじゃないですか。なので5分間とりあえずこれやってみる。で、楽器ってそうだけど、やり始めると楽しくなるんで、で、気が乗ったらそのまま練習するけど、気が乗らなかったらその今日はその日でやめていい。でも、週に5回はこれをやるとか、まあ、週、も必ず5分は毎日やるとかっていう設定をしていただければいいのかなと思う。 やっっぱり耐耐久久力力て結構必要です、ね、1分間の耐久力こう16分音符引いて16分音符ってね1小節っていうのはもうコツとしてはもう精神論でいけたりするので頑張ればいけるって感じなんですけど1分間やるにはやっぱある程度脱力してなきゃいけないし持久力っていうのがまあそんだけの耐久力があるってことはそんだけのやっぱりこう力を抜けたそのちょうどいい姿勢とかちょうどいいこのなんかフォームとかそういうようなものが必要になってくるんですね。 だからあの水泳とかも言いますよね。やっぱり長くこう延泳していると、だんだん自動的に速くなる。要は、長く泳げるようになるには、結局、自分が楽なところを探そうとするんで、その楽な、やっぱり一番正しいフォームっていうのを身につけるためにも、耐久力が必要ですよということですね。まあ、1分間メトロノームっていうのを作りました。はい、こちら1分間メトロノームですね。スタートしてもらうと、えー まあこういうふうにスタートするとね。でまあ、女の子が一生懸命やってると僕も頑張ろうと思えるから、女の子のスライドねフリーのスライドを集めてきました。でちゃんとこうえっ、ー、とカウントダウンされていくので、あとどんだけかっていうのは頑張れるじゃないですか。で女の子も顔はあ、まあ、赤くなるようにこう設定しちゃうんですよ。何やってんだって話ですけど。これ、こちらのあの詳細欄の方にですね、えっ、ー、とプレイリスト、再生リストの方で、えー、160、7 8、19 10、100ってこう200までね。えー、ってい う, ふうに、えー150 から作っっておきましたのでえー、と506070890200の6個、えー、ありますん で, で自分の今やりたいテンポっていうのをこう選んでもらってでこういうふうにやるとで10秒前になるとですね頑張れって声もちょっと入れておいたんでこうモチベーションが上がるかなと思って10秒前になるとはい頑張れこういう風になっておりますねでも細かになったところでもうちょっと頑張っていただくとこう達成感があるように、えー、ちょっとこう終わりが。 完成も入れておいたでこのまま、えー、2回目始まりますのでこれ2回分やっていただきたいということでこれ1セットにするとこれ2回分を、えー、2回やってもらうと4分でまあいろいろ準備したりとかしても5分で終わるじゃないですか5分だったら毎日できるでしょでゲーム形式にしてちゃんと終わりが決まっていて耐久力を練習すると。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 これ例えば、えー、と1小節ができたら2小節やって1小節からだからだからだからだから1234みたいな感じで、えー、演奏してこういうふうな感じでやってもらう徐々にこのこっちの小節を増やしつつ1小節休憩っていうのを入れても全然構わないしできるようになってしまえばもう休憩なしでずっと1分間やる大事なのは速さになれるってことですねえっ、ー、と ゆっくり丁寧にやるのと速さに な, さになれるって速さって本当に慣れなんですよなのでもう早く動かすっていう動かし方と全くこう多分筋肉自体が違うのか脳が違うのか分かんないですけど速さになれるっていうのはもうこれはこれやらなきゃ絶対速くならないので速さに挑戦していくっていうことですねで、えー、揺さぶりって言ってですね、えー、これ例えば、えー、180でやるじゃないですか で180で今やってみてあめちゃくちゃ早いなと思った場合は今度は、えー、できなかった場合はわざとね今度次200でやるんですよ。ね200でやってそうそう。でこうやって休みながらこういうふうにやっていっていただくという感じですね。 そしてそれから180もっぺん聞いてみるとさっき速いなと思ったものが急になんかこう遊んでもないなみたいな感じでやっぱりねこう動体視力が身につくというかレディ ー, ーン余裕じゃんみたいな感じになってくると思うんですよなので自分がマックス、えー 例えば180で悩んでるんだったら1回200ぐらい2段階ぐらい上げてみる、まあ、そういう意味では210220作っと方がいいのかな、まあ、そのうち作ります、えー、とにかく速さになれるっていうことですね、えー、徐々に小節増やしつつ一小節早くやる時っていうのはここねこうやって休憩この休符を入れてもらって構わないので速さになれる練習をします要は2段階ぐらい上げて速さになれてで元に戻して1分間耐久っていうのを頑張ってやるだから今日は、えー、1セット目は速さになれるだけ、えー、2セット目 1、えー、セット目は右からとか左からとかまあなんかこう右手だけ左手だけとかこう、えー、とギターだとどうなんだろう多分本当にこう、えー、と下からとか上からとかいろいろ考えてやってもらったらいいと思うんですけどそれこうやって速さになれるのを1回やったらそしたら1分間続けるのを2セットやるとちょうど5分ぐらいで終わっちゃいますよね。 といい う, うに練習してもらいますで。これ自体は早打ちっていうのはあんまりたくさんやりすぎてほんと腱鞘炎力入りすぎて腱遜炎になったりするのでそこはあんまり無理しなくて全然いいのでそこをちょっと頑張ってやってもらって、えー、練習してもらうといいかなと思います他の楽器の方は一応ここまででドラムの、えー、細かい、えー、よくある質問っていうのに今から答えていきたいと思いますね はい、左手が弱いってよく言われますね、左手リードでやってみるってことですね、えー、ゆっくりで始めて、左手から始める、こうね、左手だけでもいいし、これ、片手ずつっていうのもものすごい大事で、片手の時はもは、とにかくねこう、こうやって動かさないで、視点がちゃんと止まってて、こう回転してるっていう、こうね、こうやってね、左手。 足はまあ渋音符を踏みながらもしくはドラムの場合は2音を開いて足を分で右足右足、右足、右足いっていっていうのがまあドラムの基本なのでまあ練習したい人はサンバキックでもいいかとかでもいいしまああの比べでも。 まあ、足は何かこうキープしてるし、四四分音符だけでもいいし、左足を使ってキープしてもいいし、まあ、いろんなキープがあるの で,、ねでこう、左手ばっかり、左手リードっていうのは左手、左手スタートの16分音符をやると、ものすごくうまくいきます。 いや右スタートばっかりやってる人がすごく多いんですね。だからやっぱ左からスタートっていうのもまんべんなくらいだから2回あるんで1回目は右からスタート、2回目は左からスタート。もしくはまあ苦手な左からスタートして、えー、左手は途中で止まってもいいけど、右手はしっかり頑張ってやるとかね。っていうような形で練習してもらうと。シングルが揃わない人が、えー、ものすごく速くなってくると多いんですけど、これ左スタートで右手はあんまりこう、例えば1小節。 跳ねちゃってもあんまり気にしないで左手が左手の間に右手が入ってきても左手はとにかくキープできるよっていうのを続けていこう<音楽>こうやってこうずれちゃってもねあのー、大丈夫今の技だからね、えー、ずらしててこうタ カ, タカタカタカってなってでも左手をキープすればい い, いう練習をしてもら う, というかなでももちろんあのこれはえっ、ー、とシングルストロークで でえー、と左からもやってもらってできればダブルストローク で, できればパラリズムっていう風に練習していってほしいんですけどダブルストロークの場合はですねポイントはですねまず下で止めないっていうことですね皆さんこうダブルストローク速くならないとポイントはみんなこうです よたかったかタたかったかってこれ音色も変わっちゃうのねこれ押さえつけるとなので2回とも同じところから同じところにスタートするだから最初はでこれを右手を気にしながらこの時に下で止めない下で止めないこのようなことも こういうふうに練習して、で、次左手ね、左手もこう止めない、こうね、このリングルで叩いた時も下で止めない、っていうふうにやると、だんだん揃ってきます。これねで えー、ダブルは関節2を1回だけ動かして2つ叩くっていう関節2何かって言ったらこの手のこれ書いてあるでしょここ関節ないこのドラムの関節ってここが1関節2関節がここなんですよ3関節がここで4関節がここがねで1 2, 1を2を使う時必ず1も使わないとこう2だけ使うっていうのはすごい不器用っていうかなんか不自然な感じわざと使う時あるけどね不自然な音にしたかったら。 こういうふうにすることもあるけど基本は必ず1が動いて2が補助してる3を動かすときは12が動いて3が補助してるでだんだん高くしたいときにこういう関節4まで使うんだけど基本ドラムっていうのは1と2の関節だけで叩きますで2の関節だけで2回叩こうと思うとすごい大変ここの重さがあるだから2の関節は1回なんだけど次は1の関節だけを使って21 同じとこまでスティックを上げたいわけ。要は、2回ともここを上げるんじゃなくて、1回目は2を使って、こう降りて、2回目は1だけで、で、また上に持って上がる。足のダブルも基本同じです。太ももを2回アップさせたくないから、太ももは1回しか落ちないけど、この1エネルギーを使って、こう2つ打つっていうのが足のダブル。これは足のダブルの教材を見ていただければいいかなとね。右も左も、こう。 ここの2から押し込んで1だけで2個目を叩いてまた2を使って上に上げるって感じですね。これがダブルのポイントです。で、パラディドルって結構なかなかやらせない先生多いんですけど、僕も最初から絶対やった方がいいと思ってます。要はこれをスムーズに切り替えなきゃいけない。シングルとダブルが同互イントですねで。パラディドルっていうのはシングル、ダブル。シングル、ダブル。シングルのことパラと言います。だからシングルストロークはパラパラ。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 ではこの切り替えがうまくなる。シングルダブルの切り替えがうまくなる。で、アクセントをつけないあの、パラディールって、これで教わる人多いんですよね。まあ、実際こうで使うことが多いんですけど、この練習の時は全部、強いて言えば全部アクセントをつけない。これが揃えれるになった上にアクセントが乗ると、とても綺麗になるので、これで、えー、右からと左からと練習してもらう。だからまあ、やっぱ最初は一小節。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 というふうに以上になるわけですが、えー、ここまでが、えー、楽器5分トレーニングのお話でございましたなのでまずは、えー、全ての楽器で、えー、練習するところとしてはやっぱ1分間メトロノームをしっかり活用していただいてゲームみたいにして毎日毎日やってみてくださいで、えー、ドラムに関しては、えー、シングルとダブル、えー、パラジズルやるためのコツをちょっとお話ししましたのでまあわかんなきゃ何度か見てもらいながら、えー、このもう えー、1分間メトロノームのプレイリストをですねもうブックマークしといてもらってですね毎日毎日、えー、使っていただければ、えー、非常に遊びながらできるんではないかなと思います、えー、というわけです本日は以上になります